はいどうも六代目です今日はですねこんなものを紹介したいと思いますだらけた猫の柄の畳べりキャッツアンドドックスだったっけなんだっけそんな感じのヘりだったと思います猫好きの方のお宅に以前つけたことがあります やっぱ猫好きの方って猫の柄って結構反応するんですよね。そして、これも同じシリーズ。ちょっとリアルな猫の柄になります。えー、さっきのと生地の種類は一緒ですので、ちょっと熱いです。今度はこれ。犬。ワンチャンシリーズ。 こんなヘリもあります、えー。その他ですね、足跡柄の畳ヘリとかあります。保育園向きにこんなやつとか、キャラクターもこういうやつもあります。キャラクターじゃないな、これは。いろんな動物の柄のやつあります。番外編、動物柄。招き猫。招き猫、幸運を呼ぶ。